さあ、ゆりこです。皆さんこんにちは今日はまとめて今年はどうでしたかの動画をしたいと思いますでは簡単で1個の言葉で言いたいと思います最悪でしたもう全国、うわーもう最悪だったもう今年はどうしたの世界中はうわーちょっと待って一瞬に自分の人生変わるってわかるいや 今年だったんでで、すよで。みんなそうだったんじゃないあちょっと待って髪が<笑>今年はねすっごいいろいろあったんですよまあ仕事的にはちょっと一番スーちょっとイベントかな完全にコミケワン、まあ、フェス 東京全部私は毎年必ず参加したとかゲストとして出番させていただいたのイベントは全部中心になってたんですねでそれは外食だったんですよイ<笑>ベント行きたいなだから、まあ、仕事的にっていうとすごい。 最低だなってあったし、なんか本当最低しか言えないなんですけど、本当いいことを見つけたいと思います。まあ1月から始まるというか、今年はね、今年は。 初めてこの8年いや7年間ぐらい日本に住んでるの間に私はいつも家族よりは仕事を選んでしまったんですねだから家族と何回も喧嘩したりすごい日本人っぽくなったねお前とか<笑>すごい言われたことあるんですよ<笑>そうあモおりくんあおりくんかいでしょ見てその顔が 私そう今スタジオで撮ってるからちょっとねあもり子はね今家に休んでるなんですけどあ今まですごい猫がまあもちろん一番好きな動物は猫だからいつか猫飼いたいなって思ってたんですけどこの7年間で「何で飼ってないの?」ってな感じでまあやっぱり寂しいとかよく外国に行ったりあちこちの日本に回ったりまああと大変じゃないかなってまだいいかなってあったんですけど急に。 猫が欲しいいやこの猫が欲しいじゃなくてもう猫顔は担ってたんですよねでなんで買いたいのはなんとなくってな感じだったんですねずっと一緒に猫がいたからこそ私はまだ元気だと思うんですよなんかほんと命が助かったと思うほんと命が助かったでまあそのその1月が終わって2月に入るとまあ今今まではすごいいいことが あったのはマンディちゃん前は一緒に、あのー、靴のペインティングしたりすっごく昔からの10年前ほどの友達が初めて日本に会いに来てくれた私はあのー、9月あのロンドンに行ってたから。 次は彼女はここに会いに来てもらってでいっぱいいい経験したり原宿で遊んだりもうほんと10年前日本が流行ってたイタリアの時期と同じ感じもう夢をかなえたってな感じのえっといろんな旅ができましたからすっごく嬉しかったでここここ2月の終わり覚えてるにちょうど2月の終わりはねイタリアにこの熱はおかしいあれ どうしたんだえ今お父さんになんか2週間のなんか熱が下がらないとかやっぱりいろんな心配なんかきょうかみんな病気になったりでんだよなんだよってまだ分からなくてちょうど3月に入ってた時にあコロナだってみんな分かってきたんですよねでちょうどマッディちゃんもギリギリに帰れたんですけど 私はどうしようかなってな感じはすごい心配になったんですけどまだ日本はね他の国と比べるとすごい平和だったなんか外に出たり遊んだりあの普通なんかマスクもうちょっと装着してくださいとかのお願いされたんですけどそれ以外はまだ何も起こってなかったんですねやっぱり多分オリンピックもやる予定だったから、まあ、きっとそうならないんだなって思ったら結局その4月ぐらいにもう急にバーン「ぽんー!」「帰れよな!」 Chelsea, let's go. Get her b a n Get it out. なんとか英語でなんか急にがすごいパニックに入ってて私もちょうどね3月と8の3月からの空な3月からまあ5月の間は一番芸能界の中で一番のえっと。 忙しい時期ですねテレビ番組始まったりとかレポートとかはね 春, もう春になるからねなんか日本人もすごいキラキラしてるんですよこの時期でで急にが私の仕事は急にがキャンセルもう急にキャンセルキャンセルキャンセルキャンセルキャンセルがもうすっごいなんか自分がすごい調子悪くなってきたんですよでまあもう家から出ないでくださいになってて でまあ、どうしたらいいのかはもう YouTube に夢中にしたんですね完全に YouTube で頑張ろうなんとなく前から始まってよかったなと思って去年から始まったのは、まあ、まだまだなんですけどやっぱりなんとなくで日本語でも YouTube 始まりたいなって思ったら成功だった俺は天才だ にねやっぱり多分みんなもそうだったなんですけど3月4月5月6月特にこの間は仕事があんまりなくてすごい寂しくなったりちょっと無痛な近くになったりまあやっぱり悲しくなったりとかなってたんじゃないですかでだんだん熱くなってて苦しくなってで一番天気がいいんじゃないですか時期にでも外に出れないで外に出てもすごい不安もう数分に でもすごい不安一人ずっと1人いるのはやっぱりちょっと大変だったんですよ。ホームシックになったり、誰がいたいと、まあ、彼氏もいないし、なんかすごい一りぼっちだな、だから森君が珍しかった、もうすごいもう毎日20回ぐらいキスするんですよ、猫が。これもうかわいそう。<笑>かわいそう まあ、そこに追っといて6月と7月の方は急に大きな仕事が、あのー、いただきましたんですねそれは Tinder の CM でしたそう新聞とか原宿のバーバーバーのティいう Tinder の CM は私の顔と隣にすごい方菊水原さんがいてわあすごいチャンスどうやってこのチャンスが捕まえたのってでやっぱりすごい嬉しかったんですね わでその後は「ゴス・イン・デ・シェル」大「国大だいき動体」大「ここだいき動体」<笑>大機動体「ゴ<笑>ス・イン・デ・シェル」の草薙元子をえっ、ー、と役をさせていただきましたのでずっと私の 小さいの時からそのコスプレやりたかったのでまさかその夢のコラボができてすっごい嬉しかったんですねでそれなのにやっぱりその8月と9月のところは逆に PR の仕事はすごく増えてて、まあ、テレビよりは YouTube の方の PR とかあとちょこちょこだけテレビ番組広島テレビ番組のジャパンインモーションとか温泉守り、えー、ができてすっごい楽しかったいや温泉楽しいな温泉大好きもう私の もやっぱりその特にこういう時期の方は一人になるじゃん温泉素晴らしい日本の温泉文化すごい大好きだからなんかこのいっぱい旅があのできたということはすごいありがたきのことなんですしかしなんかやっぱり体調が苦し苦したっていうか体調が悪くなっちゃったんですね多分その コロナすごいそのロックダウンではないけど日本みたいなロックダウンの間にえっとやっぱりずっと家にいたんじゃないですかジムにも行けないじゃんやっぱりその時は自分がちょっとで、ね、もパッて太ってでもう体力がないってな感じになっててでキュウニーがすっごい仕事に活かされたからそのキュウニーがパッパンなんかもうゼロから 90にななってたんんですよねいろんな仕事はだから多分その愛だとあとやっぱり、まあ、実家に帰ってないということはやっぱり特にお母さんの方に苦しんだり、まあ、病気になったりいろいろあったからその。 すごい私の家族お父さんからじゃなくて自分の母さんお母さんからとすごい離れてしまったんですねこの間だからそれを含めて SNS といろんなことはもうすごいメンタルが疲れちゃってで1回休ませていただきましたで最近があのー、まあ p ルの仕事も続けてるんですけど実はちっちゃい、あのー、オフ会と撮影会が増えるようにしてたんですね今まではなんか 芸能界と一緒に入ってるのはやっぱりそういうイメージとか事務所よりはね事務所はすごい優しいなんですけど私の方がすごいコンプレックスいろんなことをビジネスのことでもう考えてるからイメージとかどうしたらいいのかこれとこれとこれすっごいもう逆に休み本当か自分が取れないはやっぱりそういうところはちょっと日本人っぽくなったかもしれないなんですけどやっぱりなんかでもさ一つの分かってたのはこのコロナが はなんかあるなのにまだ会いに来てくれる方がいらっしゃる私は今までは他の外人さんを見てあ彼女の方が可愛いな私はそんなに可愛くないねあ私のことも誰も欲しくない私はもう手を取ってる私は一りぼっちだから誰でも好きにならないとかすっごいもうこの。 コロナ時期ですっごいコンプレックスが急に一気にバーって増えててでまだ、まあ、直してないわけないけど自分が人を好きになるよりは自分に好きになるように頑張ってますだから皆さんにもなんかそういう相談したいなと思ってますね 最後この12月と月11月の、あのー、有名なコスプレ撮影「鬼滅の刃」と「デッドリート」とかあと「ツイステッド・ワンダーランド」と「ヒップーップ・マイ」とかも新しいコスプレもできたっていうことはやっぱり。 どこかかであの我慢してて良っったなって思ってますでまだ私は実家とかにもやっぱり帰れないあの向こうも ロ, ロックダウンしてるから帰れないしたまにホームシックで急に泣いたりとかすっごいあったんですねやっぱりお父さんと伊藤と会いたいなって思ってやっぱり1イトは元気ってまだ言えないけどまあ 元気すごい 100% 元気になるために頑張ってます。で、自分がその弱いところを見せるのは、今まではすっごい、すっごい嫌 だ, だった。やっぱり見せるのは、いや、かっこ悪いなって、自分大河だからさ。でも大河も、ゆりこ大河も人間だから、ちょっといいところと悪いところっていうか、いい時期と悪い時期もあるんですよ。だから自分が、 こういう成長ができた。ちょっと大人っぽくになってたのは、すごい嬉しいなんですよ。なんか、ほんと最後はね、今年はほんと最悪だったんですけど、まあまあまあ、そこまで悪くなったんじゃないかなと思って。で、最後は、また引越しします。イエーイ一文が何が大事かどうかは多分分かってきたと思うので、 それでなんか新しい 来, あの来年もアルベンジャーを楽しみしてます。まあ、早くこの軸が終わってほしいわ。本当に終わってほしいんですよ。気も心からもういいや。<笑>って思うけど、まあ、今年が自分のことはもっと理解しててでこれから何がしたいとか。 やっぱりあるんじゃないいろんな私の友達すごい大事な友達とかすごい日本大好きな方でもやっぱり帰っちゃったりとかするんですよも う, もうどっちになるんですよねでもやっぱり私はまだ日本を選んだからこれからまだ 何がやりたいのかもうちょっと理解してるから来年もお楽しみを待っててください。はい、すごい長くに話してしまったんですけど皆さんが楽しかったですかいかがでしょうかで逆に皆さんはどんな資だったんですかってコメントに聞かせてください。で、例えばもうちょっと話したいとか何が私は力になることであればぜひおっしゃってください。あとはその来年はイベントと あのどこに会えるのはあのー、ぜひツイッターの方に、あのー、見てくださいあとファンクラブもやってますので一応なんか入りたいな方はぜひお願いしますはいであのー、まあ来年までは10万人になったらすっごい嬉しいからその力を貸していただければありがたいです<笑>すごいいいこと なんかいいことっていうかいいプロジェクトがあるなので10万人のためにだから早めに行きたいなと思いますのでぜひ力を注かして注かしてえっ、ー、とえっ、ー、と注かして注かして注かっちゃってください<笑>はいということでありがとうございましたまたね ち, ちゃおゃん